皆さん、こんにちは。木山譲太郎です、えー。今回まであのいろいろなんかモーニング娘。OG の CM 集を上げていましたが、まあ、改めて大きな特立ができたので、えー、こ, こでお伝えしていこうかなというふうに思い ま,、ね、ました。あまあ今回その まあ徳田ね、今日のやってた特ダネの方でですね、あのアグネス・チョーコとそのシューテイさん、あの な, んかそのなんか、香港 の, その市民団体でそのデモシストっていう、まあ、なんか民主主義者っていう意味なのかな、あの多分読み方的には多分違うと思うんですけど。 あの読み方っていうか本当の英語は違うと思うんですけど多分なんか香港人民衆なんじゃないかなっていうふうに思うんですけどそのまあ代表とかを置いてないところなんだけどなんか民主主義の女神なんて言われてるらしいんですよねでその周イさんあの 日本が大好きで、なんかその日本がその民主主義とかでなんか表現の自由を保障された国だというふうになんか思っていて、なんかこの日本に多分期待をしているようなことをなんか明かしていたんだと思うんですけど、日本がなんか表現の自由 をなんか守ってくれる国だっていうふうに思って思たら大間違 い, だと思います実はあのなんかその民主主義とか自由主義の中に隠れた全体主義みたいなものがその日本にはあっていわゆるハイブリッド国家っていうんですかねそういうような国なんですよあのロシアのような。 実はなんかその既得権益層のそのお金持ちのための社会主義みたいなものがちょっと行われていて実はその安倍さんがあの自分のことをなんか確かに国会答弁でその国家の危機かどうかっていうのを野党の長妻さんに問われた時に私が国家ですっていうふうに言ったんです。 本当に考えるようにその、今考えれば、安倍総理、安倍さんが国家みたいなような考え方をしてもおかしくはない、まあ、まさに独裁国家なんですよ。民主主義の、民主主義国家のなんか、その看板にかまけて、自分たちが儲けを。 もらって私服を肥やしている残念な国家なんですあの習さんなんか取るべき見方を間違ってないかっていうふうに俺は思った俺っていうか僕はまあだからそのあなたがその本当に頼るべきは